今回は自宅で簡単にできてランニングの6倍の消費カロリーがあると言われているレトロランニングを紹介しますお家の中でできますので安心してくださいこのレトロランニングというのは体を後ろに動かす運動になります歩く時も走る時も体っていうのは前に動かしていますよねこの前に動かすことというのは 実は膝への負担前に進むことによって腰痛の悪化そういったリスクも実はあるんです久々に歩くと膝が痛くなる走っても膝が痛くなるそういった方は今回のレトロランニングがおすすめですヨガマットのスペースまたはその場でもできますので動画を見ながら一緒にやってみてくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回はですね、ウォーキングやランニングの6倍の効果があると言われているレトロランニングを紹介します。後ろ向きに歩いたり走ったりすることをレトロと言うんですけども、この後ろ向きに進む効果が、100歩の交代が1000歩の前進、トラック1周の交代が6周の前進に筆頭すると言われています。要するに、1秒あたり1。だいたい通常のペースですと、1秒あたり2歩進むことになります。 ということは後ろに2歩動くことによって1分あたり120歩の交代をしますから1200歩の前進にすするんです今回は1分をできれば2セットやってみましょうまあまあ辛いんですけども2分を行うことで1日1万歩あたりの4分の1をクリアすることができますたった2分やるだけで2400歩相当になります あんまり歩いてないよ。有酸素運動してないよっていう方は一緒に見ながらやってください。そして一つポイント。歩くときは左右対称に動かしますよね。後ろの場合はこれが意外とバラバラになってしまいます。初めは右手の左足を後ろ。次は左手と右足を後ろに動かすんですけども、これが気づくと右足と右手、左足と左手っていう風に動いてしまいます。 これは運動神経が関係してますので、もしそうなっちゃったよーって方はですね、コメントで教えてください。それでは行きましょう。動ける方は、動いてください。こういう感じで。この時のポイントが、体の後ろをしっかり動かした方がいいので、手はあんまり前に出さずに、脇腹に置いてください。もしスマホを持ったままの方は片手で持ってもらって、脇腹から後ろに手を動かします。 この時に左右対称にこのように動かしてくださいその場で動く方は今みたいに動きますとにかく全力で体の後ろを使ってくださいグッグッっていった感じですまあまあ息が上がると思います目安は1秒あたり2回です手足が同じになってしまったらまた戻してくださいそれでは行きますスタート 後ろにだけ動かします。こういう感じです。あまり腰が反れないように、しっかり腹筋も力を入れて、背中もしっかり浮かす感じです。しっかり姿勢を正してください。かかとにね、お尻が当たる感じで。 あんまり手は前に動かさずに後ろにだけ動かしてくださいこれだけでもね結構汗かくんですよ手足一緒になってる方いませんか左右対称ですよよっしゃケー。OK ちょっと前腿が痛、ね、い, いと思うんで少し伸ばしてくださいあともう1分です頑張りましょうあともう1分でね120歩プラス1200歩の全身になりますんでそれでは行きますスタート頑張って手がね左右対称ですよ手足おんなじになっている方はコメントください これはね、腰痛の方にもできるし膝痛い方もできるんですなぜかというと前に進んでないので膝に負担がないんですねこれでねしっかり足腰もね鍛えられますから<笑><笑>もし誰かにねこれいられてね「何やってんの?」って言われたら「後ろに進んでるんだよ」って言ってください<笑><笑>もしね外で行う場合は 足元注意してください。体がね、やっぱり背中側を使うのはね、汗が出ますね。やばい、やばい。オッケー。お疲れ様でした。いやー、この背中側を使うっていうのはね、褐色脂肪細胞と言って、これは痩せ菌とも言われてるんですけども、代謝を上げるポイントがね、背中にしっかりあるんです。 なかなか背中を動かしてないよって方はね、今回みたいに、ウォーキングやランニングも兼ねて背中を動かすことができます。通常体は前に進んでるんで、あんまり前をね、進む場合は背中とか全く使われてないんですね。今回みたいにしっかり背中をね、一生懸命動かして、ももの裏とお尻をしっかり動かして、1日2分とかね、あんま歩かなかったよって人は、動画を見ながら何回も、毎日でもやってください。頑張ってやったよとか、手足一緒に動いてしまったよとかコメントで教えてください。グッドボタンも忘れなく。